オガタ この日もくれようかという時間にやってきて小論文のコツを教えろってしかしこのうどんうまいなうちの自慢のうどんです食べたからには教えてください文明と人の関係についてか今まで何度か提出しているのですがなぜかすべて許可されてしまってポブレコシタフェア何か もうちょっとあるだろう。<スープ> <laughs> でするのやいーマタ Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Uah,、uh, Con mm, mm, hasta acá me llega el olor a la pobreza.、Mm. まさかリズリズンにに限って暗いのにで抱きつくなんんてそんななり、no、ゆきこぱ <laughs> い <laughs> <muchas>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 たまになら、暗い中こうやって誰かと明かりを囲むのは嫌いじゃないんだよ。普段あった人との距離がぐっと縮まるような気がしてさ。あいけ bonito、no、な sabia que eras poeta。ところでさ、この日ってどのくらい持つのその油の量なら、三十分くらいは。え ¿Eh? マジであらんけ pendeja で知 iste。 ¡Te íqui, 吹 quecake るから! ¡Tú sí,、si、Onaruki! ¿Te das cuenta de lo que significa? Hora de ser pervertido. ¡Yuiga-san, eso was... <tose>、si no, <tose> <rico>, oye, oye. <tose> es.! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h e h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h a i a h a e a h ¡Ah! ¡Ah! h e h a n a h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡A はい、提出したら今回はちゃんと受け取ってもらえましたえんせりょイガさんのおかげですありがとうえんカラマドスれないぶつかっていた